でお送りします。 定時まであと7時間はあるが。えー。少佐は楽しそうですね。例のシステムの開発さ、切り。お、仕事ですか。珍しい。見ていたまえ、キーボード操作で効果音が鳴る機能を実装したところだ。カツ丼ぶりを。 注文しましたしかもスクロールロックがオンの時だけ効果音がなる親切設計スクロールロックなんて誰も使わないからなどうだ論理的だろう私の作った OS は仕事してくださいえー、おまゆう はーい、システム放送のです国鉄公安の笹山と申しますいつもお世話になっておりますえ外せん？あおお世話になっておりますあれアカネえ<笑>やっぱアカネだご無沙汰ささみんだよ今日は姫路に来てるんだへ<笑> こいつ、高校と大学が同じだった人ですああ、そうそう、私、国鉄就職したんだ、よろしくねーはあ、失礼ですが、ご用件はもう、釣れないなでね、本題ここだけの話、今朝からアラートが止まらないんですよそちらのシステムから中途半端なデータが何度も大量に転送されてきててえ さよなら電磁大将 してウイルス感染報告殺到していませんむしろないわねカツラリ君が脅して回ってるからなウイルス感染したら懲戒処分だってなんとかしてくださいよ CIO 無理だよあいつローソ幹部出身だから手ごわいんだそうですか俺悪くないよ 仕方ない掴んでいる情報を整理しましょうはい国鉄への駅運賃情報転送処理が異常終了を繰り返していますログによると午前8時頃から数秒に1回の頻度です9時35分に国鉄からの要請を受け5分後に専用回線を遮断しました関係部署にヒアリングははい何もないよほんとほんと普通普通 <笑><笑>とのこと隠蔽の香り他のシステムはどう全体的に重めですサーバーによってばらつきがありますがあデッドロックが起きてますどこ人事システムの決時処理ですアクセス急増で潜在バグが出たみたいですね今朝から連携サーバーへのデータ配信が滞っています 人事、だから今朝あれは悲しい出来事でしたネットワークトラフィックは集計中ですが平常よりもかなり多いです例えばパケットがループしているとか違うと思います ARP は平常通りですじゃあ何が増えているの ?HTTP です HTTP? 主に社内 PC から社内サーバー宛てのトラフィックが平常時の数十倍以上あります一部はプロ騎士経由で社外にも流れていますマルウェアの痕跡は今のところ不審なプロセスもファイルも見つかりません不気味ね何も確証はないでも念には寝よう 少佐君業務系欄からインターネットへの通信を遮断するわよはい細野ちゃんリスク管理広報課に連絡グループウェアで全社通知はいよろしいですね CIO 予約サイトに影響は今のところはありませんただ状況次第ではまたそれかよ サイバー攻撃対策としてどのような備えをされていますかはいまず攻撃を受けることがないよう列車の運行を管理するシステムはネットワークを隔離しておりますしかしスタックスネットの事例のように隔離されたネットワークでも攻撃を受ける可能性が指摘されていますもしそのような攻撃を受けたとしたらはい お客様の命を最優先に、何か起きた時には直ちに列車を止めることを原則としております。弊社の場合、システムに異常を感知すると、直ちに全ての信号機が赤に変わり、非常停止を指示する無線信号が発信される仕組みになっております。無線信号ちなみにどのような…ピッピッピッピッピッピッ この指令所からです。装置から。場内、進行。東福住信号所通過、えーえーー。システム異常検知か。 はい、信号防止に多数防護無線も発砲されてます本線 431M441M2103 で出発信号機が停止現時に急変したとの報告が来ています手柄山駅姫路駅京鉄園部駅三神機線もです運転ツの あ, れ起動すんなよあんな重いの使いませんよ な1時間も止まってますけどどうなってるんですかすみません新しい情報がなくてこちら 2103D 運転士輸送指令どうぞ輸送指令こちら 2103D 運転士どうぞ輸送指令のバーカこちら輸送指令今バカって言った運転士どうぞ<笑>ちょろい こちら 2103D 運転士運転再開はまだですかこちら輸送指令 2103D 運転士輸送管理システムのトラブルでそれは1時間前にも聞きましたよトラブルって何なんですか何が起きて今どうなっているんですかどうなってるんだねどうなってるんだ問い合わせがパンク状態です知るかよこっちが一番知りたいんだよ どうなってんだよなマジで信号通信庫は何してんだよあキッズさんと各ベンダーさんに調査を依頼してましておいキッズのうやむやうやがわですてめえ何か知ってるだろうお前知ってるぞ輸送管理システム公開プロジェクトの時に今は端末保守しかやってませんしそれに何にも明確なことはまさかウイルスじゃねえだろうなそれも 見つからないというのが現状でして<咳>さけんなもしウイルスなら懲戒処分かやだなキャッシングリボがキャッシングリボの支払いがこれはどういった状況なんでしょうか をかけないようにしなさい。 安 全, 安全規範第2条第2 2条号9事故の防止従業員は協力一致して事故の防止に努めもって旅客及び公衆に障害を与えないように最善を尽くさなければならない次回「公師図」第3話セキュリティに完璧を求めるのは間違っているだろうかパート3